古来より玉には魂が宿ると言われた。これ以上戦う男は命を懸ける。己のビ玉に。 チームバトルのパートナーにサラーを選んでよかったわ危ないところだったねサラーは俺のチームに入るにゃ俺は弱点を克服したにゃこの日のために用意したネコマルバントラインデラックタ ス,、うん、スリーベイナイト 申し訳ありません。これ以上は先に進めないようです。すげえ！これみんな B 弾ーーなのジー、僕らも歩いていくよ。い<笑>え、おぼっちゃんも。卵が興奮して飛び出しちゃったんだ。<笑><笑>ほら<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 失礼やけど、ビダーやったら脂肪減らしてもっと汚いぞ。めっちゃうか本当失礼よね。女。<笑>そんな今さ。さ<笑> な, なんで女がこないだところにおんねん。なんで女がビーダマンしか悪いの。あんなチャラチャラした格好でどうせ遊び半分なんやろが。 見かけで女の子をバカにするなんて謝りなさい、えー、わかるのはズボシやからやる あ, まあ、ね、ま、めっ、ビルブスキだよあ、ごめんねほ<笑>らほらい<笑>、まあ。私たちも早くエントリーしなきゃ<笑>そこなんてそこなんて バけろ気をつけろ猫丸蹴ることないだろ謝れよぶつかってきたのはそっちだろ謝るのはそっちの方だぜおや誰かと思えば、弱虫サラーちゃんじゃねえかなんや、この柄の悪い連中は。前の学校のクラスメイトだ。こいつらはテニスから逃げ出したお前のことだ。 予選中に負けるからって逃げ出したりすんなや<笑>ごめん上にいたの気がつかなかった<笑><笑>サラは立派なビーダーだ岩持ちなんかじゃないよてめえやめろ<笑>久しぶりに会ったその場所失礼だよ伊集やあサラ元気だった 君がダマンを始めたことは噂で聞いていたよ。この大会お互い頑張ろうじゃないかじゃ失礼する何やまともな知り合いもおるやんどないしたんやら。あんな連中の言うてたことなんて気にすんの自由に集まったなんで、あれがここ 参加のバトルロイヤルで本戦に出張できるチームは16チームに絞られることになるんだえー、たったの16組そんな狂いわいきなり全員とバトルか。タコはここでふるいをとされるよやなえ ?1 チームずつ戦えるんじゃないんだバトルの回数が減っちゃうよ10チームだいやっとで<笑> なんか変なチームがいるぞトト予選種目は天国への階段その坂道をいかに早く登るかを競うタイムアタックだ坂道の表面には「ソケット」と呼ばれるビー玉1個分の穴が無数に開いている選手の職務はその穴にビー玉を入れながら頂上のゴールまでたどり着かなければいけない 使用できるビー玉は切り口でマークされたエントリー番号の付いているビー玉一つだけ。お前は千二番よ。俺千三番、僕は千四番だ。ビー玉を打たずに登ったり、ビー玉をなくしたりすれば即失格。なお、ユインはチーム全員がゴールした時点のタイムで競われるぞ<笑>ねえ、そらまだ気に入ったのか。今はバトルに集中戦か。<笑>そうだね。 Ready? Beep. <laughs> 行くわよ<笑>あいつら意外とやるやないけ男のワイが負けってたまるかあ、ケ見つたな、ま、なんだあのビー玉あれはビー玉に回転を与えたドライブショットだドライブショット回転を与えたビー玉を打つと地面との摩擦でスピードが増すんだ そんなことができるのはサラーのゴールドビーダマンだけやないんかいゴールドビーダマンのドライブショットなんてドライブショットとは言えないな石よりゴールドビーダマンのドライブは単に弾が回転しているだけだ本当のドライブショットはもっと攻撃的なものだ何あらほっとけ先に進もう君の友達と証明してあげる スリークローズの力スリークローズ三本の爪だって<笑>まだ卵撃ちろ<笑><笑><笑><笑><笑>そんなパワーソフトにストライド回転がかかるわけがないのに 何のショットやないそれを後ろから弾き飛ばした言うんか何やお前一体何をしたんや証明してみせただけさスリークローズのハイスピードドライブショットの前にはどんなショットも止まっているのも同然だということでさら君は都合が悪くなると逃げることしかできない弱虫だ勝てないスリークローズには僕は勝てない では、お先に失礼するよ。なめ。あいつ。ダメだ。僕のドライブショットでは、伊集院には勝てない。おい、サラ何言うとんのよ僕はダメだ。しっかりして、サ<笑>ラ待ってーやっと止まった。はあ、早くガンマたちのところへ戻らなきゃ。おっと、悪いな。踏んづけちまった。 こんなところでハイつクバってる奴がいるとは思わなかったからな。あそううとう、遊んでる暇はない。早くしないと移住院がうるさいぞ。へへ。わかってるって。ちょっとさっきの顎の例をなこ。こ、こいつ。足をのけてくれよ。ビー玉が取れないじゃないか。ほら<笑>な、なんだこのチビの馬鹿力は。 俺は早くバトルがしたいんだ邪魔をしないでくれご、ごちう後へお前ごときがいくら頑張っても優勝はできねえぜ俺たちスリークローズがいる限りな俺のパワーショットを弾いたやつだチーム全員が撃てるのか追いつけるもんなら追いついて見やがれその集団から抜け出せたらなんうわぁうわぁうわぁ 順位に報告だ。あいつら早めに潰しといた方がいい。はっ、ハサイ、何やってんのよ。卵のやつ、サラ、落ち着いたか。どないしたんや。一体、そうだ。伊集院の目を見ていたら、昔を思い出してしまった。伊集院、嫌なやつはあの垂れ目の方とちゃうんか。後藤はただの下っ端だ。本当に恐ろしいのは、ハイスピードドライブ。よう、サラちゃん。 おめえんとこのチビ、皇族の集団に飲み込まれちまったぜ。何手に怪我をしたから抜け出すのは大変だろうな。ハ<笑>ハ<笑>ガンマ、探しに行こう。あかん。今ワイラが動いたら、ハマが戻ってくる場所がわからんようになる。今はあいつを信じて待つしかない。<笑>うん り戻ってか飛びんね、うん、やこ れ, やねんこれダンジョンだ。 コース、きっと迷路になっているんだえー、俺そういうの苦手だ。ダンはどうしようお前も苦手やえー、この間なところで時間取られてたらもっともく も, もないわとにかく進むんや2か、左あー助かって こっどっちやーいやー<笑>、さっきの場所へんけーなんやみっともないわね、男の子 お, お前ら頭を使わないといけなくなった途端に、もうお手あげこんな迷路、ちょっと頭を使えば簡単に溶けちゃうのに絶たるみ抜かすなえ、ほんとまあ、 ミナリでしかビーダーの実力を判断できない、あんたの頭の悪さでは、この迷路も難しすぎるのかもね。ワイラを馬鹿にしに来たんかそう思う<笑>ヒント教えてほしい教えて教えて<笑><笑>いるいるかあそうぅいぅぅぅぅぅぅぅいぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ あ,、ねじゃあね ガンマーあの子たちの後を追うってのはどうどーれやあの女の尻にないかおかげるかいが、ガンマン…たった今、迷路セクション最初の通過者が出たぞうぇ、えー、こんなところで迷ってる場合じゃないよ最初に突破したのは、イジュイン・アツマサくだイジュイン…サラ ど, どうしたの さっきから様子がおかしいよ大丈夫でも何ぼやぼやしとるんや行くでサラ行こう、うん、僕は怖がってる伊集院と再び対決するのを怖がっているサラ今日はちょっと体調がおかしいみたいだ僕は変わったんだ僕はもうテニスをしていた頃の僕じゃない あのビー玉のまちずしなんだおっとここで伊集院くんが立ち止まった伊集院くんこれはどういうことなんだい仲間を待っているんですよいや勝つてのライバルを待っていると言った方がいいかなほう<笑>トップを行く伊集院くんとライバルとはどんな戦士だ、楽しみだねさら君君との対戦を楽しみあの時のようにまた熱いバトルをしようじゃないか <笑>サラ今日のお前やっぱりおかしいでたまごガンマンどないしたんや足を痛めたの違うだあいつの声を聞くだけで足がすくんでしまうんだ僕は伊集院が怖い。 え何抜かすんやお前それでも男か何があったか知らんけど、今のお前にはビーダマンがあるやないか立ち向かえる武器があるやないか僕がビーダマンを始めたのは、伊住院もビーダマンをしてるなんて思わなかったから。え、んやってそれどういうことやお前そないな理由でビーダマン始めたんかい あいつらの言うたことはほんまやったんかお前はテニスから、伊集院から逃げるためにビー玉を始めたんかい<笑>頑張ろうよサラーがダメになったら俺たち負けちゃうんだよわかってる。僕のせいで卵たちの足を引っ張るわけにはいかない。行くで、卵。えわいらのためにいやいややってもらわんかて。ねえ、ガンマン サラ、今のお前にそのビー玉を拾う勇気があるんかそのビー玉を拾うってことは、イジ伊インと戦うってことだ、ね。<笑>それができんのならゴールしても同じことや悪いことは言わん、やめてまえひどいよ、ガンマサラ、好きなもんの中に嫌なもんが混ざっとるなんて当たり前のことやで。お前は嫌なもんのために好きなもんを我慢するんか 好きなもんのために嫌なことを我慢するんかどっちなんや僕は「舞は立てんでも最後まで全力を尽くす」したら先に行くよ やっと行き着いたにゃどうしたにゃらでも痛いのかにゃ僕はもうビー玉ができなくなったビー玉マなんて、ビー玉 マ, のビーマ込めてくすだけにゃこんな簡単なこともできないのかこ<笑><笑><笑>じめきこまるゃこ<笑>じめきこまるゃあにゃあねえ、猫丸、君はなんで負けても負けてもビー玉を続けているんだ<笑> 嫌にならないのかい負けたくらいで好きなものはやめられないにゃ。好きなものはだいたい負けても負けてもとは失礼だにゃ。ごめん。まあ、本当は負けて嫌な時もあるけどにゃ。じゃにゃ。好きなもの、嫌なもの。お前 は, お前はどっちを我慢するんやどは室内に風そうか。予選会場は山に作られている。 山には下から上に上昇気流が吹いているから、風の向かう方向に行けば出口だ卵とガンマに教えてやろう<笑>僕は、僕はビーダーマンが好きだからお前から逃げない<笑><笑> サラーを置いてきて卵、お前はサラーがビーダにマ嫌いやと思うかうんうん大好きだよサラーは誰よりも本気でビーダーマのことを思ってるよせやろあいつちょっと昔のことを思い出して自信を失いかけてるだけやうんサラーに気づいてほしいや自分の中にどんな嫌なもんがあっても譲れんビーダーマシを持ってることになガマン ワイらができることって、それまでサラーを待ってやることぐらいやろう。ワイはサラーにキカのビー魂があるって信じとるあいつのビーガマのような黄金のビー魂だな。うん。サラーは来る。そうだね。うん、そうだね僕は負けない。自分に負けないよ パーラー